考えでしょうか、はい、あの桜を見る会の前日の夕食パーティーについてでありますが、安倍事務所もまた後援会にもです、ね、一切、入金はありません、入金、出金はございません、各参加者が直接支払いを行っているあの旅費、宿泊費についてはですね。 また、党の食事代についても、これは安倍事務所にもまた後援会にも入金はありませんので、領収書を発行して、もうほぼいないわけでございますし、また領収書も受け取っていないということであります。はい 前夜祭についてなんですけれども、そのまあ人数、総額等について、しっかりとその明細書みたいなものを示すことで、まあ五千円ぴったりだと、補填は一切されていないという、そういった証拠を示すべきだという声が上がっていますが、いかがでしょうかあの今申し上げましたようにです、ねあのえー、参加者が直接、えー、宿泊費、あるいは旅費について払い込みです、ねえー、また、会食の費用につきましても、えー ホテル側が発行し、そしてそれを事務所の者のが渡しているわけでございますが、いわば領収書の発行も行っておりませんし、受け取りもないということであります。あのそういったその総額を示された、そういった明細書は あ, のあるんでしょうか、そういっ た, そういったものはないあの事務所の方に確認をしておりますが、そうしたものはないということであります。 あの今ちょっと私あの、えー、だいたい800約800人だということでございます。この対応同様850席は850人なんです。えー、いやいやあのそれは、えー、宿泊者をまあ中心だということでございましてだいたい今言った人数だいたい人数だということであこままになります。あの全部ではありませんがあの、えー、その多くがということだと思います。 はいそねはい、領収書に、領収書についてなんですけれども、えー、あちょっとすみません、時間がありますので、じゃ最後の質問をしていただきますか領収書についてなんですけれども、はい、あのホテル側が先にもらってあの、受付の方で5000円をもらうと同時に、領収書を渡していたということをあの、ご説明だったと思うんですが、まあ、ホテル側が領収書をもらうためには、先にホテル側に支払いをしないといけないのではないかという指摘も出ていますえ、先にホテル側に払っているというのとは一切ないということでしょうか。それはありません 一つだけ。<笑>ちょっとすいません、これ、最後に先日も総理は国会であの求めがあれば説明に応じるというふうふにおっしゃっていましたけども、一方であの日頃から政府・与党連絡会議なので政府・与党一体となってというような表現もよく使われております、まあ総理が総裁として与党の方に国会に説明する場を開くよう指示をするお考えはないんでしょうか。あの政府・与党連絡会議においてはそこでは政策等についての、えー、基本的な調整、すり合わせをする場でありました。国会対応については、 えー、党の方にすべ、えー、て、えー、これはお任せをしているということでございます。